こあゆり子です皆さんこんにちは今日はまた料理を作りたいと思いますがもう見たとりと分かってると思 う, うなんですけど実はね私の大好きな日本食は天ぷらです。 刺身とととかかか寿司とかうなぎ何でも思うぐらいが好きんですけど一番最初はね好きなものは天ぷらだったから天ぷら私も作ってみたいなと思ってますでイタリアってさ天ぷらはねないんですよだからフリットがあるんですねフライのものだからポテトシーフード肉ぐらいがあるんですけど天ぷらは もう日本が作ってたのスパイのやり方だからわかんないですねただ今まではねいろんななんかエビナスうーんまあ、シーフードほんといろんな天ぷらを食べたことがあるんだけど思ったんだけどなんでとか肉ないのって思って今日はハンバーグを食べたかったからハンバーグを天ぷらにしたいと思います まず、天ぷら粉を作りたいと思います開けて水の中に挟まますよし、いきますイエーイよいしょ天ぷら初めて作ってるから正しいことが分かる テンプらなんでこんなに違うなんだろうねイタリアのフラ人のやり方と な, あらなんかヘルシーのイメージがあるんだけどね天ぷらはよしではハンバーグを入れたいと思いますてかおっ こうよよいしょーでもちょっとちょっとやり方をね<笑>ちょっと悪いけどう<笑>おーこれで大丈夫かなやったーぶり<笑>よしいきますせーの してるねえプライのにいるなうな、んうん、ではこれで待つあっあったでしよう 足りなさそうからかっきまーす イエッシュ<笑>よしああテンプラになってきたぞああ、うん、いいねこれやっぱりこれテンプラって言うんだねすごーい初めて見たんですよテンプラになるものはでもさハンバーグ全然テンプラになってないけど大丈夫かなあできてるできてるできてるできてるできてるできてるあともうちょっとあともうちょっともう遊びだね子供の遊びと一緒だ 美味しいわこれめっちゃおいしいあっマックスえー、意外とね結構柔らかいねなんかもっとパパパになると思ったら全然いい感じできてきたと思うわあ天ぷらハンバーグ よしこれで大丈夫だと思います。せっ、ああやだ、<笑>痛い、<笑>無理だった、もう刺す。 私の仕事を壊すな。もう。まあ、いいやできましたー。終わい。よし、どうだろう。なんかハンバーグチーズに見えるよね、これで。ハンバーグチーズ。天ぷらハンバーグ。天ぷら。なので、食べてみたいと思います。まずは。天つゆを。いきます。こんな感じでいいかも。 な味味ししし、てててるるだだう、私ららら大好ききからいい味してるらいいなって思うよしいただきますえっうまそ う, 普通にえ う, まそう ややばい、いいいてこんんな感感じじっただけますえ美味しいっも、えー、うん、でえこれから。 天ぷらハンバーグを作りたいと思います。え、マ、まあ、ジ美味しい。あれ、なんだっけ。アニメっぽく、もう今日は全部アニメっぽく<笑>してるんだけど。せーの、あん。で<笑>ね、私は食べるんだ。うわー。うん。おいしい。うん。あ、結構。 エビと負けうん天ぷらはねイタリアはないんですよで日本のレストランはたまにあるんだけどみんなはね結構やり方間違ってるんですよテレビでも見たことあると思うけど天ぷらのやり方はねイタリア人分からん私も今まで分からなかったんだけどそれがあっても超めちゃめちゃ便利だったけどイタリアの時クはやっぱり天ぷら作ったことないしあっ<笑> 他の人も作るって見たことないから難しいよねっていうか私は食べる食べてる続けてるんだけどうん<笑>でももっと人気になった方がいいと思います天ぷらの文化は美味しいからえー、やっぱり、うん、全然違うやわらかいし そんなに重いおいでの感じもしないし、本当何だろう普通に美味しいよね普通っていうかもっと普通よりはもっともっとうまい気がする。うん。よし今度はねまた本当天ぷら大好きだから今度はねまた天ぷらを作ってみたいと思いますが何が作ると思いますか。 ぜひコメントしてくださいで忘れずに私の写真集はまだ発売中です2サイドコミケにしか売ってなかったものなのでよかったらぜひ買ってくださいまた間に合いますよ THEPREDAY バイバイ